春夏秋冬季節をですね四、えー、文字熟語でちょっと作ってみましたそれでは聴いてください手拍子の方もよろしくお願いします最低見せます天正女人おっさんよろしくお願いいたします you So... り「秋の月夜に豊作願い」「春のちは緑とよかせいせい」 住民の皆さん、そして浅間勝丸、浅野さん、そして泉泉ちゃん、ありがとうございました。ありがとう